こんにちは G です。今回は新しい OS、PopOS のお話。まだベータ版なんですが、話題のタイリングウィンドウをご紹介します。基本的には Ubuntu に Pop デスクトップを載せたもので、バージョンは最新版と同じ 21.10。早速インストールを試しましょう。 画面のサイトからダウンロードできるんですが、ちょっと注意が必要。クリックではなく、右クリックでリンク先を別名で保存しないとうまくダウンロードできません。また、Chrome 系のブラウザをご利用の場合、安全にダウンロードできないとエラー表示され、継続を選ばないとダウンロードできません。 ダウンロードできたらいつものようにエッチャーで SD に焼きます。SD をラズパイに挿して起動すると最初はウェルカム初期設定ウィンドウです。ネクストボタンをクリックすると最初はキーボードの選択ですが注意が必要。キーボードは ジャパニーズを選んで NEXT ボタンをクリックしますが反応が極端に遅い何もしないで1分ほど待ちますただ待つしかありません Wi-Fi、プライバシーはお好きに設定をタイムゾーンは地図上をクリックして東京に ユーザー名とパスワードを指定した後、Start using Pop!OS をクリックします。これで初期設定完了のはずですが、何も起きません。しかし、ぐっと我慢で30秒ほど放置すると、Welcome to Pop!OS ウィンドウが開いて、別の設定になります。最初は Dock のスタイルの指定です。 私は右端を選びましたが、お好きにどうぞ。次はトップバーズの設定。変更なしで構いません。オープンスイッチアプリケーションの設定は標準のままでいいと思います。ジェスチャー設定はラズパイにはトラックパッドがないので無視。最後のアピアランスは背景を白かダークテーマが選べます。 以上で設定完了なので、スタートユ using Pop!OS をクリック。これ、ログアウトしただけなので、一度リスタートすることをお勧めします。4枚ほど焼いただけの経験ですが、トラブルがありましたので。少し前からテストしているんですが、2週間ほど前には、ログイン画面右下に、 ウェイランドと X11 の切り替えがありましたデフォルトがウェイランドでキーボードなどでトラブルが多発 X11 に切り替えないと動作しませんでした現行バージョンは X11 のみとなりウェイランドは選択できなくなっていますはじめに日本語の設定です アイバスモズクが標準でインストールされています。フォントや環境ファイルのみインストールすれば日本語が使えます。セッティングスを開き、リージョン＆ランゲージをクリック。マネージインストールドランゲージをクリックすると、ランゲージサポートウィンドウが開きます。 インストールリムーブランゲージズボタンをクリックしてジャパニーズを追加インストールが終わったらリージョナルフォーマットタブで日本語を選んでクローズします データ更新のため一度セッティングスアプリを終了し再度起動し直します。リージョンランゲージでランゲージをクリックして日本語を選択。リスタートボタンが表示されますのでリスタート。 再起動時に標準フォルダー名の更新の案内がありますので、更新するをクリック。メニューバーで言語を見てみると、日本語、日本語、英語になってて、感じ悪いですね。セッティングスのキーボードで日本語は削除しておきましょう。 日本語の利用にはちょっと癖があります。言語切り替えはスーパーキープラススペース。日本語が選ばれていて、かつ入力モードをアにすると日本語入力になります。ア b u s でなくファイテ t e x も試したんですが、うまく動作しませんでした。まあ情報不足なので、 設定が悪いのか、ベータだからなのか不明です。ちょっとご注意を。日本語大丈夫かということで設定を行いましたが、ベータ版では標準の Ibus で日本語を使うとデスクトップが極端に遅くなる事象が何度かありました。それとキーボード設定は初期設定でジャパニーズにしましたが、英語キーボード配列のままのようです。 いくつかのキーは利用できない、または位置が異なります。念のため画面のコマンドでキーボードの確認と再設定も試しましたが、現行版はキーマップに誤りがあるようです。次はオーバークロックです。基本的に Ubuntu なので、従来の方法でオーバークロックできます。ターミナルで 画面のようにタイプします。続いて画面の4行を文末に追記します。以上で設定は終わりです。NeoFetch をインストールして設定を確認します。 続いてブラウザーで動画再生を試します音が出てないのでセッティングスのサウンドで入力デバイスを切り替えます サウンドは問題ないですね。現在、ターミナル、セッティングスとブラウザーが立ち上がっています。システムモニターを起動。これで合計4つのアプリが起動していて、画面上で重なり合っています。 Pop!OS の最大の特徴はタイリングウィンドウです。ちょっとダラダラしますが、ここからはタイリングの様子をご覧ください。画面右上のアイコンからタイリングウィンドウをオンにします。ご覧のように、表示領域いっぱいにウィンドウが再配置されます。 ウィンドウを移動させるとどこに配置するか淡い黄色の背景でガイドしてくれますウィンドウのギャップ部分を動かしてウィンドウの大きさを変えられます ご覧のようにウィンドウを重ねてタブ化することもできますウィンドウの移動で入れ替えも簡単に行えます 移動内容に関わらず常に表示領域いっぱいにウィンドウをタイリングしてくれるのがご理解いただけると思います。ウィンドウ移動をいろいろ試してみますのでご覧ください。 スーパープラス Y キーでタイリングウィンドウをオンオフすることができますまたスーパーキーでウィンドウリストウィンドウが表示されそこでもアクティブウィンドウを切り替えできます PopOS のタイリング いかか。がだったでしょうかベータ版とはいえ完成度はかなり高いと思いますただ日本語はいけてませんし時折もっさりするので導入予定されている方は少し様子を見た方が良いでしょうご覧いただきありがとうございました 先日のハロウィンは投票日と重なりました。公共会場が投票所になったためイベントができない様子。でも家の前でコスプレした女の子がいました。ネズコのコスプレで竹筒加えててなかなかレベル高い。どこの会場でハロウィンやってるか聞いても 首を横に振るだけこれは喋れないなぁと思ってわざといっぱい聞いてみましたコスプレの際には変な親父に気をつけましょうではまた次回。